はい。3週目、6回目のビデオです。さあ、えー、ここまで動画を作ることができました。そして、動画を YouTube にアップロードすることができました。じゃあ、今日はですね、あ、このビデオでは少しだけ編集をします。その動画をですね。はい。じゃあ、例えばですね、えー、このような動画を作りました。 ね。はい。授業をしています。で、授業をね、これつ、何か授業していますけれども、途中で変なものが入りました。まあ別にドラえもんぐらいは入ってもいいとは思いますが、ね。なんか、お母さんの声が入ったり、ね。えー、なんでしょう。変な、たと、あ、変じゃなくて、例えばメールの画面とかをね、が映ってしまって、 うん、なんかあまり人に見せたくないものがビデオに入ることはあります。でその時にあのビデオをまあ変なの入っちゃったから撮り直そうというのでもいいです。ね、もう短い動画なら撮り直した方が早いですよね。だけどもう10分ぐらい撮って最後にお母さんの声が入っちゃった。うん、ちょっと恥ずかしい。 ね。その場、そういうこともあると思います。それだったら、あのー、ね。ちょっと切りましょう。そこをね。そのぐらいの編集です。はい。じゃあ、えっとですね。まず、とにかく、まず最初に YouTube に上げます。ね。アップロードします。で、自分の動画のところに行くと、ね。みな、今まで自分が上げた動画がありますね。で、これでしたね。このドラえもんの動画。 はい。で、ここで、ね、この動画をそのまま出すのは恥ずかしいから、ちょっと編集をします。えっ、ー、と、ここに、ちょっとね、見にくい、あれ小さいですね。これも同じかなはい。えっ、ー、と、ここを見ると、エディターというのがありますね。いいですかちょっと小さいけど、ここに、しとくか。はい。ね、エディターというのがあります。ここを押します。そうすると、編集画面に行きます。 はい。で、まあ、YouTube でできる編集はそんなに多くのことはできません。えー、例えば、えー、音楽を入れるとかね、バックグラウンドミュージックね。ねあと、モザイクを入れることもできます。あとはカットですね。はい。で、じゃあ、ちょっと見ましょうか、動画をもう一度。ここでね、見ることができます。で今、授業してますと書いてますね。 で、10秒ぐらい経った時に、ドラえもんの動画が出てきます。ね。じゃあ、このドラえもんの動画を消したい。ね。授業ではちょっと見せたくない。はい。ということですね。はい。で、まずここですね。これ、もしね、あの、小さいなと思ったら、これで大きくしたり、まあ、小さくしたりすることができますけど、まあ、これでやりましょう。はい。 えっ、ー、と、ね、こ、これですね。これを動かすと、その再生する場所を、時間を変えることができますね。えっ、ー、と、この辺かな。じゃあ、こ、この辺で、あ、ちょっと変な、入りましたね。えっ、ー、と、ここ。じゃあ、ここから、ここね、ここ。はい。じゃあ、11秒08から、ね。 この辺までカットしますよね。はい。で、まずカットするときはカットを押します。ね。はい。そうするとなんか青いの出てきます。わかりましたかもう一回しますね。はい。こうカットを押すと、こうなんか青いのが出てきましたね。はい。で、例えばですね、あ、これね、青いのをこうやってじゅーっとやると黒くなります。で、ここで OK すると、OK すると、まあこの黒い部分が、 切れるということですね。黒い部分が切れる。わ分かりやすいですよね。うん。例えば、じゃちょっと最初から見てみましょう。最初ちょっと黒いですよね。もう一回見ますか最初。読み込んでいますから始まる。で、ここ最初切りたいなと思ったら、この部分だけ、こうやってやって、で、じゃあ、 ど う, うまくできてるかなと思ったら、プレイビューを見ればいい。あ、はいはいはい。ね、はい。ほら、もう黒い部分はき、今、切れていますね。切れてるから、一番最初に戻しても、この切れた黒、白いところから始まりますね。はいはい。まあ、これでいいですね。で、もしここだけ切りたいなというときは、 あちょっとすいません。戻しますね。後ろは切らなくていいや。こうしますね。えっと、プレビューします。必ずプレビューして、最初だけ切りたい。あ、OK。うん。じゃあ、これで保存すればいいんですね。はい。はい。でも、今回切りたいところは、この最初の黒い部分とドラえもんのとこでしたね。ドラえもん。じゃあ、もうちょっと切るところを増やしましょう。はい。もう一回カットを編集をします。で、 あれこれだと、前と、後ろしか切れないのかなって思うんですけれども、ちょっと待ってくださいね。えっと、ここに分割というのがあります。英語では何て出るかわかりませんが、カットとか出るのかなうん。これを押しますお。おそうすると、また青いのが出てきますねお。おすると、ここが 切, れ切ることができる。もう一回、できんのかな おこれで、また分割すると、いくらでも出せるんですね。はい。じゃあ、これちょっと、ここは切る必要ないんでね。はい。じゃあ、このドラえもんのところでした。ドラえもんのところは、どこだろう正確に。じゃあ、こっから切りますかね。こっから。じゃあ、ね、この11、あ、さっきなんだっけ。11秒08って言ってましたよね。08のところから切りましょう。じゃあ、分割をします。そうすると、11秒08のところにこれ出てきました。 で、キューってどこまでかなえっ、ー、と、ちょっと見てみましょうか。あ、あ、ちょっと待って。戻って。ここ、ここでいいですね。はい。じゃあ、21秒19のところに、シャシャシャシャシャシャ。合わせます。はい。じゃあ、こう、すると、もしこれで OK をすると、この黒い部分が消えるわけですね。 じゃあ、本当にこれでいいか確認していますね。その時はプレビューですね。プレビューします。そして、じゃあ、最初から再生していますよ。うん。ね、授業をしています。さあ、ドラえもんのとこに。はいはい、そうですね。はい。 ド ラ, えもんとドラえもんが見えませんでしたねはいだったら OK ですはいじゃあこれで OK ですから保存しますいいですかはい保存はいこれちょっとね時間かかるので時間かかりますはいちょっと あ, あの 録画止めますね。で、録画を止めて待ってたんですけど、これ、あの、かなり時間がかかります。うん。かなり時間がかかりますが、ので、このビデオはここでやめます。ね。はい。これでカットができます。ね。はい。で、あの、大事なことはですね、YouTube の動画は一度カットをしたり、 モザイクを入れたり、編集すると、次にその動画をさらに編集するってことは、なんかできないみたいなんですよね。うん。あと、モザイクを入れた動画はカットできないとか、なんかいろいろありますので、ちょっと一回で終わらすようにしないとダメみたいです。ね。はい。まあ、とにかく、うーん、ね、カット。 か、モザイク、どちらか。もあまあまあ、カットはやりませんけど、ああ、モザイクはやりませんけど、まあ、下の方を見たらね、あの、モザイクのもうやり方も大体わかると思いますんで、まあ、と に, とにかくここではカットだけね、ね、覚えておくと、まあ、最後に変なの入った時にはね、どうにかなりますんでね、はい、やってみてください。はい、それではここまでです。お疲れ様でした。